えー、骨盤調整コアヨガトレーナーナの村井由紀子です、えー、と今日はですね、えー、自宅にねずっといらっしゃる方多いと思うのでご自宅で、えー、2週間頑張ると、あのー、前屈がねぐーっと中に入る、えー、とそんな簡単な4つのストレッチご紹介しますねはいそれではですね、えー、まずは前屈チェックしていきますはい、えー、とまず自分の前屈です このぐらいの方もいらっしゃるし、このぐらいの方もいらっしゃるでしょうね。はい、そしたらゆっくりと起き上がっていきましょう。今の前屈覚えておきますね。はい、そしたら近くのお部屋の、どこでもいいです。リビングの壁がなんか手ついていただいて、右足壁タッチして、で左足は足腰幅で足1足分だけ後ろに引きましょう。で、吸って壁見て、吐、はいて、お尻真下にぐーっと気持ちいいところまで下ろします。今ね、左膝の開き出す毛がすごい伸びてるのを感じていきますね。 で、口からふーって吐いていきましょう無理しないで、左のアキレス腱は気持ちよく伸びてるのだけそこを感じながら、長い呼吸していきますはい、そしたらお膝伸ばしていただいて左足大きく後ろにかかとまでしっかりつきますね吸って、吐いて、右膝が足首の真上にくるところまで踏み込んでいきましょう 左の膝裏しっかり伸びてて左の、えー、とふくらはぎもしっかり伸びてるような感じですねはいそしたらこのままでもいいしもうちょっとやりたい方は手のひらで壁グーッと押してお尻の真上に上半身がくるところまで持っていきましょうそうすると左のももの付け根全面ですね伸びてるのを感じると思いますそこでふーって口から吐いていきましょう呼吸していきますね で大体30秒から60秒ぐらい一箇所やるとすごくいいので、えー、と無理ない範囲でね、えー、気持ちよくやっていきましょう後ろの膝はなるべく伸ばせるところまで伸ばしていきますはいそうしたら、えー、と右足ちょっと後ろに引いて左足を右足のももの上に4の字でかけましょうで両手壁に置いて吸って吐いてお尻後ろにぐーっと引きながら自分の胸の先端を 左のすべにぐーっと近づけていくようなそんなイメージで左のお尻の外側しっかり伸ばしていきますねそれで長く吐いていきましょうふーって吐いて左のお尻の外側が伸びているのを感じていきますねやっぱり左のお家のね生活が長い と,、えー、と体の前面 と,、えー、と後ろ側ですねお尻とふくらはぎと脇ですけどそういうところ えー、と健康管理だけじゃなくてすごくね前屈が今までにないぐらい入るようになってくるので、えー、ぜひやってみましょうはいそしたらゆっくりと膝を伸ばしていただいたらそのまま左手で左の足の甲を持って吸って吐いてかかとお尻にぐーっとまず近づけます右手は壁タッチしていきますねでこの時注意するのがおへそをお腹の力抜いて腰をぐーっと反っちゃうと腰痛めてしまうのでおへそは必ず 引きつけて腰反らないようにしていきましょうで、そしたらええー、と今のえっ、ー、とかかとがお尻についてる方はそのまま行きますね。ついてない方もそこで結構です。そのかかと と, とお尻のえっ、ー、と距離えっ、ー、とキープしたまま吸って吐いて、お膝床と平行に3センチだけ、後ろに平行移動しましょう。この時、腰が反らないようにおへそ背中にぐっと引き込んで腰しっかりと反らないようにしていきますよ。 で左のももの前面が気持ちよく伸びているのを感じていきましょう。で、やっぱり、えっと、息ふーって吐いて、左のももの前の力抜いていきますね。できればお家だったら、まあね、1分ぐらいはできるといいですね。はい、それでは左足を置いて反対いきましょう。右の足を今やったので、左の足のつま先を壁につけて、 右足は足1足分1足分ですねで足腰幅で両手壁に置いて吸って吐いてお尻真下に下ろしましょうぐーっと真下に下ろしてでふくらはぎよりも、えー、とアキレス腱をしっかりと今は伸ばしていきますでもしこの体勢がきつかったら1回伸ばしてもう1回ふーって吐いていきますねで、えー、と右のアキレス腱をしっかりと伸ばしていきましょう はい、そしたら今度は膝ゆっくりと伸ばして右足大きく一歩後ろに引いてかかとしっかりとついて吸って吐いてまずは上半身壁にぐーっと近づけるようにして右の後ろに伸ばしている膝裏しっかり伸ばしながらふくらはぎ伸ばしていきますねしっかり伸ばしていきましょうで左の、えっと、膝の真下に足首くるところま で, で余裕があれば手のひらでぐーっと壁を押してお尻の真上に上半身くるようにしていきましょう で右のそけ部、腿ももの付け根ですね、前の部分、そこがしっかり伸びてるのを感じていきますね。でやっぱりこれもお家のの、ね、生活が長いとここが、ね、ものすごいあの筋肉が短くなったもの、固まっちゃうんですねで。そうすると腰痛になったりとかする原因にとてもなりやすいので、えっと、ここの、ね、ももの付け根のところ、しっかりと伸ばしていきますね。呼吸していきましょう。ふくらはぎもしっかり伸ばしていきますよ。 しないで気持ちいいっていうあ伸びてるっていうそんな感じそこをえっ、ー、と呼吸していきましょうはいそうしたら左足ちょっと後ろに引いて左足に体重かけて左足の腿の上に右足四の字でかけますで足首ちゃんとしっかり曲げていきますねで両手壁について吸って吐いてお尻後ろにグーッと引きながら胸の先端を右の爪にくっつけるように。 お尻を後ろに引いて、右のお尻の外側をしっかり伸ばしていきますね。左の膝、あの辛くないところまでゆっと曲げていきましょう。で、ふうって吐いていきますね。で、吐いて右のお尻の外側を伸ばしていきます。お尻しっかり。でもしこれでね左右差、もし感じる方がいらっしゃったら、左よりも右が痛いとか。 痛いと思う方にちょっといつもね体重をかけてらっしゃる可能性もあるのでちょっと自分の立ち姿を眺めてみますねでだいたいこれも30秒から1分はやっていくようにしていきましょうはいそうしたら膝をゆっくりと伸ばして右の手で右の足の甲をしっかり持ちますねで吸って吐いてかかとをお尻にぐーっと近づけてで腰反らないようにおへそを背中に入れていきましょう 背中ににと引きききけててて腰反らないいいよううしししまますねで呼吸していきましょうふーって吐いてで今のかかととお尻の位置、距離そのままに吸って吐いてお膝を3センチ床と平行移動するようにしていきますねで右のももの前面しっかりと伸びるのを感じていきましょうそこで呼吸していきます長く吐いていきましょう 腿の前しっかり伸ばしますね。どうしても体の前面、えっ、ー、とさっきの腿の付け根とか、腿の前とかがえっ、ー、とすごく短く、あのいつもね家の中だとあのこう中にこう丸まった姿勢の方が多いので、どうしてもここが筋肉が短くなってしまうのでここをしっかり伸ばしてあげてください。はい、そしたら右足ゆっくりと置いて。 4つ左右終わったので前屈チェックしてみますねさっきと一緒です腰幅にさっきと同じ腰幅にして吐、はいてふーっと前屈するとさっきよりも手1枚分ぐらいちょっとね床に近づいたんじゃないでしょうか でこれをできればお、えー、とお家いらっしゃる間は1日3回、えー、と何かの時に朝でもいいし昼でもいいし夕方でもいいしなんかちょっとした隙間時間がある時に1日3回別々にやっていただくとでそれを2週間続けていただければ必ず指先が手に壁にグッ壁じゃない床につくぐらい体が柔らかくなるのでぜひ、えー 自分でご自身で小さな目標を作っていただいて、えっ、ー、とぜひ、えー、とトライしてみてください。はい、それではどうもありがとうございました。